大学どんな感じそしてフランスの大学と比べたら何か違ってこの日本の大学のシリーズでそれを伝えたいと思いますこのシリーズは3つのビデオに分かれていますので1つのビデオを見逃さないようにぜひ登録してくださいそれでは早速始めましょうカリブ海キャラ北ウトークだあいよみなさんチョアンキャラです今日は特別なゲストいますよ ご紹介させてもらっていいの？はい、私はジョアンの友達のアやです。えっと大学の3年生に3年生です。えっと、私は大学でフランス語を勉強しています。あとはフランスの文化とフランスの文学を、えー、学んでいます。えっと、あとはシェアハウスエジェフスのシェアハウスでインターンをしていて、えっと。パリで行われる日本文化のイベントのスタッフの場にやっています。 私はパリに行けないんですが、えー、来年行きたいと思ってます。じゃあお願いします。<笑>スタート。日本の大学に入学するためには入学試験を受けなければいけません、えーと。あとはしっかりしたあのお金が払えるっていうあの証明も必要です。で、例えばその経済的理由で。 のお金があんまり払えない人は補助してくれる機関が日本にはあるのでそういうところに相談して返済しなきゃいけないお金を借りて1回大学に払ってとかそういう感じでみんなあのそうお金のことは、えっと、結構大事です。ね、で日本のの大学に、えっと、入れた、ね、それははつのあとは 試, 験なだ、ね、あ試験はその入りたい大学 に, によって違う。 そ例えば英 語, が英語をめっちゃできる大学に行きたいって思ったら英語の試験は難しいので日本の大学は文系と理系があって文系の場合はサイエンスの試験が簡単でもサイエンスを勉強したい大学はサイエンスの試験それはまあもちろん難しいです 日本の大学は国立と公立と私立に分かれています。 はその国が運営するあの機関の中の大学だから国がその勉強する学生たちにお金を出してくれるだから1年間の授業料で52万円ぐいでも高いけど私は私立だからあの安いと思う私の場合はあの 私立でその国からのあんまり補助ないから1年間で 100, 100万ぐらいにかかり。う 大日本で学士号は4年間あります。 就職する人たちが多いです仕事を探すあと修士号と博士号は同じ大学院っていう期間の中であるんですけど修士号の方が2年間、うん、博士号が3年間 OKOKOKOK まあフランスと同じと思うんだけどただ学士の学士は3年間だけ見たのが自 分, 自分が勉強したえこと と関係全然関係ない仕事をしてるみんなまあ、フランスでもそうそれがあるんだけど日本はもっと一般的感しがしたうそれは私もそうでも、えー、例えば私はフランスの企業で、ね、働きたいと思ってるから、えー、あの探してるけど、えー、ほとんどの私の 大, 私の大学の友達も全然 興, 味あ興味はあると思うけど。 なんか全然違う会社ラッシュボー事使わない会社に入ると思うのでもその理系サイエンス系の大学は専門性がよりあの狭い、はい、だからそのサイエンス系の大学に行ってる人はあの大学院とか博士修士博士に行く人が多いあとか大学の教授になるなる やっぱり日本は安全だからそう女の子がもし1人で留学しに来たとしてもあの夜1人で歩いてたりとかしても事件に巻き込まれることが好きだから勉強に集中できるしやっぱ日本人はやっぱり優しいから。 もし日本で迷ったりとか、わかんないことあったら、すごいお母さんみたいに助けてくれるで。日本人は、あまり英語が喋らない人が多いから、だから少しでも日本語が喋れるとえ。すごいなっていうの、こうしゃべるのん。なんかフォーミュラリティです、ね。そかそうそうそう、だからすごいポジティブで、前向きに勉強できる。フランスの大学だったら、えっと、フランスはグロッパーにります。 な、うんまあので、えっ、ー、と、ファンカー、調査とか、実験とか、大学でいっぱい勉強する。例えば、マスターの1年生の時に、えっ、ー、と、に行った。大学で。で大学がべてを経った。すごい。で、マスターの2年生の時に、えっ、ー、と、イタリアに行った。そういう国、が近いんだから、簡単に行ける。で、大学のとじゃなくのもののののののののののとののののののの お友達と旅行できるから、まあもしフランスにえっと入学したかったらぜひぜひしてください。日本の大学は入学したらもう絶対まあ九十九パーセントぐらいの場合で卒業できます。ね、カモト だからめ っ, めったにその悪い点数とか全然大学に行かないとかそういうことをしない限りは絶 対, 入あ絶対卒業できます。そうだ、ね、でその逆にフランスだったら入学するのが、えっと、簡単だから卒業するのが難しいです。ということで非で勉強しないといけない ん, なんか卒業。こ 卒業する効率が低いです。来週の日本の大学のシリーズで、女子大学って何ですかという質問のを答えたいと思います。だから、興味がある方、ぜひ登録して逃がさないでください。あ, ありがとう。